まあでもちょっとスタンダードでーえー、日の神の炭治郎のパートナーを誰にしましょうかいやこれはもう僕がやっぱりその発表された時一番びっくりした村田にしますまさかの3戦まさかの参戦今日は勝ってみせますおお何このえ可、ー、愛 い, い。ネズ子にしようかなまさかやっぱり根塚に弱いですね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 なぜいいあさんに助けてもらったすごい アニメのシーンが再すぐ本、ね、<笑>まずいませんちょっと。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 なんだこの必殺技<笑>かわいいああかわいい逃げるようにやばっあっやったえー、奥義ち ょ, ちょっとやりすぎでしょうやりすぎですよい<笑><笑>かっこいい<笑>や村田さん生き延びたあ っ, あっやりすぎやりすぎお い, いぞ水車 ないだやー。ごめん<笑>たたたった<笑>鳥さん虫のの呼吸わ蝶の前お戯れいや あなかったのこれはだいぶ。 制作スタッフさんあああアニメ を, アニメをコマ送りで見てますねねこれねに食、まだだね、したまいましたい。<笑> ああああああああ参りましたいい勝負ポーズくなりたい<笑>ならなくてはならないんだ あ, ありがとうございます